平成28年12月21日、阿蘇中岳の噴火警戒レベル引き下げにより、74日ぶりに阿蘇山条広場までの立ち入り規制が解除されました。平成28年10月8日の阿蘇中岳第一河口の噴火以降、噴火警戒レベル3の入山規制が続いていましたが、12月20日、福岡管区気象台が 10月8日の爆発的噴火以降、噴火は発生しておらず、火山ガスの放出量の急激な増加はなく、また火山性微動の急激な増大や顕著な地殻変動などが発生していないことを理由に、噴火警戒レベルの引き下げを発表しました。これを受け、麻生火山防災会議協議会会長の佐藤麻生市長が、 山上広場一帯の安全確認を行い、12月21日午前10時に草千里前の通行止めのゲートが開けられました。佐藤市長は、今後も火山活動を注視し、観光客などへの正確な情報発信を進め、より安心安全な観光地、麻生を築き上げるべく取り組んでいきたいと、報道陣を前に語りました。 この日はあいにくの天候により観光客はまばらでしたが三条広場のロープウェイ乗り場では売店に照明がつき観光客を迎える準備が行われていましたロープウェイを管理する九州三幸ツーリズムの後藤所長は今回の規制解除で一歩前進できたが4本の登山道のうち1本しか道がないので 早急な復旧をお願いしたいと話していました。